ジャ ン, 君ンちゃんお は, おはようございます。今パパは散歩から帰ってきました。今日の散歩はね地獄のようでした。ピクミンが「うん、この花を植えろ」って言うからその花を探して探して探して結局ギリギリでした。1万歩も歩いてやっと見つけました。 このゲームバランス、厳しすすぎますえー、なんかねピクミンには夜今日のご機嫌はみたいなのを入れるコーナーがあるので最悪って入れときます忘れなかったらね夜になって機嫌が治ったら忘れちゃうけどということでしたピクミンの野郎<笑>そう、ぽっちゃん んぽんちゃんそろそろ寝る時間が近いんですよまだ11時なんですけど眠いんですよ ここじゃんくんゃんこでんんんんんなかちょっと仕事が始まり始めてるけど。 頭の中の半分くらいはピクミンで埋まっています。えっと何時になったらピクミンを合してこうしてっていうのばっかり考えています。そんなこっちゃ仕事に身が入らんだろう。仕事やらんかいって言ってくださいね。<笑>わかりますよ。